緊張気味にはありますけれども精一杯演舞させていただきます、えー、どうぞ会場の皆様方当たり前ご選挙よろしくお願い申し上げますよます構え